みなさん、こんにちは。アフタビトミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。キギターの基礎テクニックということで、今回の動画はハンマリングオンをご紹介させていただこうと思います。ハンマリングオン。ハンマリングオン。ちょっとやってみるとこんな感じです。えー、とピッキングなしで、ピッキングせずにこっちの指、左手の指で叩いて、音を出すテクニックです。 プリングオフと逆という感じですね。プリングのオフの場合は引っ張って音を出したけれども、ハンマリングの場合は叩いて音を出すという感じです。やってみましょう。プリングのときと同じようなポジションで1弦使っていきましょうか。人差し指がまず10フレットです。で、これをピッキングして音を鳴らして、薬指で1弦の12フレットを叩いて、ハンマリングして音を鳴らしていきます。引く、叩く。引く、叩く。 皮膚叩く。こんな感じです。こんな感じ。指使い、あ こ, れがもうこれがもうすでにうまくできたら、この動画は見る必要ないので、また違う動画に映っていただければという感じです。うまくできない方はいろいろ確認してみましょう。まず薬指で12フレットを叩くわけなんですが、これまたあんまり強い力は必要ないです。ちょっとこう素早く。 叩くって感じですかね。素早く軽く。試しにちょっと高いところからやってみてもらっていいですかこう薬指が少し高いところからです。あんまりこの12フレットの近くではなくて、遠くから叩くという感じです。ちょっと遠いとをこの12フレットに命中させるのが難しいかもしれないんですけれども、遠くからへいってやってあげると、結構軽い力で音が出るかと思います。ついついギュッと力を入れてやってしまう方は、ちょっと力を抜いて素早く軽く。 そういうことを意識してやってみていただけるとよいかのと思います。そうすると、ピッキングしなくても12フレットの音がこんな感じで出てくれるかと思います。パン、パン、パンと。なので、ハンマーのようにドカーンといくわけではなく、なんかこう軽やかに弦を叩く感じですね。で、もう一回、えっと、フレーズに戻って、10フレットをまず弾く。そしたら薬指で叩く。 引く、叩く、引く、叩く、引く、叩く。こんな感じです。で、薬指以外の要素としては、人差し指もそうなんですけれども、この左手全体が動かないようにしてあげることです。極端に悪くやると、ハンマリングに気合い入れすぎて、う ん, ん, ん, ん, ん、おやうん、おやとか、こういうのはもうちょっと避けたいです。動くのは薬指だけ。この左手の薬指の付け根ですね。ここからフッと、フッと動かして、できるだけ動きを小さくしてあげると。 これがエアーエアーだだとととダメだというここです。こんな感じ薬指だけペンッと動かしてあげるうまくできるとこんな感じですこの手の甲とか腕とか肩とかの位置が変わらないのがわかりますでしょうかで、さっき試しにこの薬指は遠くから叩いていただきましたけれどもうまくできるようになってきたらこれを小さくしてみましょう えー、とそうだな、この指が2本入るぐらいの高さという感じですかね。薬指とこの弦の間に指が2本入るかなぐらいの高さ。ここから素早く、素早く、ティッ、ティッと叩いてあげるような感じです。ハンマリングするときはたい基本的にこのちょっとこう振りかぶる動作というか、そうなんていうんですかね。この弦に対してここからいきなりボーンと落とすとなかなか音が出ないので、ちょっとゆっくりやると。 うっしょいみたいな感じのこの振りかぶる動作が入ると音が出やすいかなと思います。なんかハンマリングの音がうまく出ないなと思ったらちょっとこの振りかぶる動作みたいなのを意識していただくとよいかなという感じでしょうか。じゃあ、最後にまた練習フレーズっぽいのをやって終わりにしましょうか。プリングの時ときと同じような感じで、人差し指が1弦の9フレット。それで、中指が1弦の10フレット。小指が1弦の12フレット。それで、連続してハンマリングをしてみましょう。 人差し指を鳴らす。そしたら、ハンマリングハンマリング。鳴らす、ハンマリングハンマリング。鳴らす、ハンマリングハンマリング。こんな感じです。<音声>こんな感じです。えー、くれぐれも力が入らないようにリラックスした状態でチャレンジをしてみてくださいませ。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<音声><音声>